私が立ち向かうのは一点の光さえ失われた絶望という名の未来真の勝者はただ一人行くぞデュエルデュエル行くぞ俺のターンハハハハ正義の味方カイバーマンカードを伏せるセーフだから 永続魔法発動ターン終了だ私のターンドロー手札から速攻魔法発動来なさい 赤い風のマントフィールドにリバースカードをセット私はターンゲンムですいくぞ俺のターンドローよしモンスターを特殊召喚手札から 魔法発動次はこいつだモンスターを攻撃表示で召喚バトルを行う受けてみろモンスターで攻撃リバースカードトラップカード発動 Saudações, internauta! Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no b l i t e r a n d o Jogos! Resolvi gravar esse duelo, vamos ver o que vai dar! Muito bem, coloca o m o n o na defesa!、I、end my turn! Akgo, choro! Ore no time! d o l o ああ、<音楽> Aha, você atacou a bruxa da floresta negra! E quando ela vai pro cemitério, eu posso pegar o monstro até 1500 de defesa do baralho. よしモンスターでダイレクトアタック魔法発動シ者蘇生セくンスターをンスターを特殊召喚ターン終了だ私のタールオーダーシーー モンスターをセット私はこれを発動します魔法カード光の五風剣私はターンエンドですよし、俺のターンだなドロー手札から、永続魔法、発動 モンスター効果発動モンスター効果発動よしモンスターを特殊召喚俺に力をモンスターを特殊召喚 手札から魔法発動 モンスターをユーゴショー !?Nossa、ele fez a fusão de 18 o t o s モンスターコ<ス>ーカ<プ><ス>ー<プ>、オレニチカラオモンスターを攻撃表示で召喚モンスター<プ>、Monster、効果発動<スープ><スープ> é a minha vez. Espere um pouco. Eu invoco o imitador. Eu invoco o assaltante noturno. a t a q u e direto. É isso aí. Matacstat no mi.